車検をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、松戸行きです。次は前畑、前原、前原です。列車3号は、松戸。The next station is 前原。 車ご利用くださいましてありがとうございます。携帯電話をお持ちのお客様にいつものお願いです。車内では音のせないカラーモードに設定の音、OK、声、通話での使用はご遠慮ください。混雑時優先席付近でます。携帯電話の電源をお切りください。車内マナーにお客様のご協力をお願いいたします。 We will soon make a resong at Maevara. The doors on the left s i d are open.